昨日から来ましたよさこいすぼめです蓄勢、えー、よさこい参加させていただいてありがとうございます今日はちょっとあのー、最近2月に入ったばっかりの豆 つ, ぶくん豆つぶちゃんとお母さんが一緒に踊りますのでちょっと甘めで緩めで見てもらえたらありがたいなと思いますでは1曲目なりあい節を踊らせていただきます蓄勢よさこいに出しゃい 「大きな君はな聞くよ」「冗談で夢見て喧嘩した Oh!、Mm -hmm. you、no, no.